引き続きオー、はい、さんに教えていただけますこれもね、春に動画で畑から掘って切り込んで途中こんだけ拭きましたって言ってたやつのまぁ、あ、ちょっと結果報告です、はい、これはリンゴリンゴ、うん、まあこんだけ吹いていきましたこれからの時期はこういう風うにヤゴがやっぱり台からちょこちょこ出るのでまあこの野あの伸びちゃうとね傷だらけに足元になっていっちゃうので まあ、これ夏の間でもいいんですけど、まあ、見かけたらもう切るぐらいな感じでいいので結構出るんですね。結構出ますね。植え替えした時と違って植わってる。まんまでこう。屋号を切ると本当の綺麗に根元根元からね、うんうん。切れてないし、どうしても残ってるんでね。少しずつこう。枝分かれみたいにちょっといっぱい出ちゃうんですけど、どまあこれはね、えー、まだ1年なんで来年またきちんとさばいて植え替える時に。はい 小ぶきりみたいなんで少しヤゴの目の周りの目あたりまでこうちょっとえぐって取るような感じで、えー、これはまだねこの辺にね花芽がちょっと来てそうなんですけど仕事としてはこう短い長いところを定、うん、針金で多少こういうところをこう枝配りをしたければかけてもいいです。のの場合ははあんまりこう細かいい枝にこう作る木ではないのでな 針金であっちではこっちでは持ってったりするのもいいんですけどおすすめは基本はこれを針金でねこういう風に曲げてもいいんだけども先手はある程度こう短く<笑> 2節ぐらいでなぜかっていうとこういう長いまんま針金でこうわっとこう引いちゃうとそっから枝を小枝を作った時に曲をつけた枝から細かくこちょこちょこちょって枝があると古くなってね ちょっと見栄えががね、ね、なんんか、ね、違和感が出てくるんですよ、うんうん、まあ私の考えだからねあれだけどこうやって針金かけなくてもいいようなこういう剪定をして枝作りをしつつ、うん、こう、ちょっと万歳気味なやつをこう、枝をねこう下げてってあげたりすると枝分かれもありつつの人間がかけた曲からまた人間がかけた曲にしていくと永遠とかけてないとバランスが、うん、リズムが悪くなっちゃう。なる ですからどっかで切り返しでこうなっちゃうんだけどこれはね木のね毛とかね考え方とかその人なりの理屈でやるから一概にどれがいいっていうわけじゃないんだけど、まあ、あとはね春の動画の時でも言ったんだけどみんなこういうふうに枝があったところの元からふかしたいからちょっとデベソで切りますって動画で説明してるんですけども、はい、だいたい芽が吹いてるところってこうちょっとデベソにしたあとなんで。 今だと少しこう一応いいですかとデビソっていうのはちょっとここを残してるってこところですねそ。そうですね。切り板を少し残してる。あ、は、の、い、補足です。<笑>切り口を畑から掘った時にノコギリや剪定とかでスパーンと切った時に平らに滑らかにナイフで削っちゃう人もいるんです。あと肉巻いた時にこう古文ならないようにえぐっちゃう人もいます。そうですね。うん、これは 幹をきれいに仕上げるためにやる作業なんですけどうちの場合はそれを枝の切った元のところにはねこう枝芽って残っててそっから芽が吹いてくるんですよ綺麗にえぐっちゃうとその枝芽がなくなっちゃうので吹きが悪くな る, な, るなので最初にうちは少し切り口を残して枝が吹いてその後に綺麗に削るという段階を踏んで作ってます 最初に綺麗に削って傷を埋めちゃって枝が吹いてからの方がね削りづらいんですよ、うんうん、だけど吹かないと継がなきゃいけない、うん、どっちがいいかってだけの話でま あ, あの削ったからって必ずとも吹いてこなくなるってわけではないので、うん、いいんですけどなるべく吹きやすいような状況にした後にうちは削るようにしてます、はい、リンゴもこの後説明するモミジ も, みじも 同じ理屈でやってるんですけどりんごはこういうふうに冬ちょっと剪定して枝作りをしていく感じ、はい、これは心拍ですねまあ1年目なのでこれ動画だとよく分かんないんだけどこう元の方でね「肌磨かないでね」って言ってやった動画、はい、でもね皆さんやってしまいがちなやっちゃいけない仕事っていうのが、うん、この段階での幹の磨きどうしてもちょっとこういう汚いところあるから、はい、磨いたりちょっと洗ったりねブラシで 綺麗にしたくななるじゃないですか、うん、これはね心拍の場合胴吹きをさせようと思ってる木だったら絶対やっちゃダメ、えー、目が吹かなくなってますね、はい、ポチョポチョ目がもう吹いてきてるんで、はい、ちょっと今冬でくすんでて見えづらいけどもこれが来年になるとちょっとこのぐらいの目になるかな、うん、もう1年すると、うん、そしたら長いところをこう落としながら懐から吹いた目を成長させて針金をかけて形を作ったり削ったりしていく。うん これはね、そんなに姿が目に見えて変わるわけじゃないんですけど来年一すするとだいいぶね、ね変わりますか、ね、はい、そしての冬の作業のメインこれが去年ややったやつですねこの冬の作業はもちろん冬の剪定ちょっと長かったところのこういう剪剪定がねこういうところあるんですけどさっきも言った通りちょっと出っ張らして「デベソデベソ」って言ってるね やったやつのその周りからこう吹いてるでしょ確かに浮いてますからね、うん、これを綺麗にちょっとこう出っ張ってるじゃないですか、はいはい、これを綺麗にすっぱりやっちゃうとこの目はなかったわけですよでこれを吹かせたいがためのうちのその手順なんだけども今こういうふうに一応吹いてきてますこんなには実際にはいらないんですよ、うん、なんで普通こういう時にじゃ ここに1の枝この辺の芽この辺使おうかな2の枝これにしようかなでだいたいこんだけあればなんとなく強い枝のところがこう出てきてそれに向けてこういらなそうな枝をこう抜いていっちゃうんですけどうちはねちょっと強めの枝は短く切るんですけど極力最初のうちは枝抜ょっとこうね他より強いような枝とか長くこう間延びしちゃったところなんかはこうやって詰めたり。 あるいはこれが強すぎるなと思えばここまで詰める時もあるんですけどこの芽を使うのにねこういう強い枝をちょっと抜いたりすることはあるんですねこういうのとかでもこっちに比べてちょっとゴツンと強いこういう枝をこう抜いたりして強弱をなるべく一回短くこう剪定をしていってこっちを頭にしていきながら。 こういういうに、ね、短く剪定整えるような剪定っていうのはまあごく普通のやり方です特別なんでも、はい、でもこの時に例えばこれいらないからこの枝があるからもう抜いちゃおう抜いちゃおうっつって今のこの時点で枝を決めちゃう人もいるんですよ、はい、それをしないのはなぜかっていうとここからできた枝がここから何十年もこの枝が育っていくわけですよね。はい、今の時点柔らかいんだけど10年後20年年後後 その枝が枝先はほぐれてきてもどんどん太っていくわけじゃないですか今から1本の枝にこれ決めちゃうと力がここに集中するんでより太くなっていっちゃうんですよじちはこのたくさんある枝で力を分散させといてこの枝が必要だとしたらいずれこの枝の枝がかぶってきてこれがに悪影響が出てくるその段階で抜いてあげる、うん、混んできて蒸れちゃいそうになってこう抜いてってあげると その時点までは力が分散されるから枝が極端に太ったりしない ん, よ、ね、んですね少しずつ枝を抜きながら必要な枝にしてってあげると今はいいけど将来の枝のごつい枝よく古くて枝もこうきれいにはできてるんだけど元の枝がかなり太っちゃってたりとかっていうのあるじゃないですか、まあ、いずれはそうなっちゃうんだけどなるべくそうならないように力を分散させながらしと。 いいるはははつ頃やるんですか先手は、ね、別に、ね、決まりはないただこの冬の姿の時にこれ今まだ枝がね本当に1本しかない1年目だからね、はい、切りっぱずれてないんだけどこれがどんどん枝がこう古くなってくると一目で剪定してた一目二目でね剪定したつもりは、うん、切りはぐっちゃって下のから出た枝があったりとかってするじゃない。よ、はい、よく見えるようにになった時に あちょっとこの辺長いなと思って切り戻すとかちょっと強い枝なんだけど明らかにもこの時点で必要な枝に挟まれちゃって今度逆にこの枝を伸ばすのにこれがねかぶっちゃって明らかに邪魔になっちゃった枝だとかそういう枝をちょっとこう整えるように剪定をしておいてあるその程度もみじは切っちゃいいいけななたいのあるじゃないですかあのね水拭く昔はねもみじが本当に吹かない時期って 僕らが商売始めた頃に教わったのは11月の10日前後が芽を切っても水が吹かないって言ってたんだけど今ね時期がもう全然ずれちゃっ て, て今やっても枝から水吹いちゃったりとかするんだけどまあそれをどうしても止めたい時は根を切るると多少止まるんですよただ毎年毎年先手のたんびに根を切るわけにいかないので先手はこうしてて水が吹いても。 基本的ににはそんなに枯れないですです水を拭かない先手定の時期そう今の理屈で言っていくとないのででただどの時期も水は出る、うん、春先のね春先のどんどん発散してる時に新しが伸びた時切った時には出ないですけど、はいはい、この冬で水を吸い出してて枝が葉っぱがない時に切るとまあ、ある程度の時期ほぼほぼみんな。 多少拭きます、うんうん、でも傷口が表面が枯れてね水が発散しなくなれば枯れた状態になれば止まるしだからといってその枝が水が吹いてるからって全部枯れちゃうってことはないし、うん、切らないよりは切った方がいいしなるほど特にですけどね赤いもみじ紅一鳥制限はちょっと強いけど出生状とか、はい、あんまり早いうちに大きい仕事を畑から掘った時みたいにがっつり切ったり。 あの何かバサッとしたやつを短く縮めたり取り消して外したりとかっていうのをあんまり寒い1月2月でいっちゃうとよっぽどビニールハウス入れたり取り込んだりしない限りちょっと風邪ひいちゃうっていうか痛んじゃいます、うんうん、うちはできれば赤いもみじは2月中旬以降いじりますね、うん、特にうちは割とほら最初の段階やるんで荒っぽい仕事やるじゃないですか。はい 特に畑から掘ったりしてこの動画最初の動画やったみたいにがっつり切る時は2月中旬以降それあったかくなってきたっいうかあかくなり始め た, 頃、ね、始めた子な、うん、1月2月ってさ一番ピークに向かっていくじゃないですか、うんうんうん、そ, その時に向かって長い時間寒さに当てるよりも切らない状態で冬越しをしてこれから春になって暖かくなっていくよっていう時にかけてやった方が 垂れる確率とか傷む確率がすごく少ない感じがします。視聴者さんととととかかかががやるるるきはサンガーと頭のとの方がいい場合ももるまあなによ思うちゃんとその後ね例えば発泡スチロールしまっちゃうとか、はいはいはい、管理すれば別なんだけどもでもそんなに大げさな手術がないとか、はいまあ、棚下ぐらいで過ごしたいとかっていう、うん、こういうやつなんかは全然ね棚下ぐらいとか逆に何の覚いもなくても大丈夫なんだけども。はい こういうやつをいじるときは2月中旬から3月上旬ぐらいで全然大丈夫です。高木高木の質問タイム。質問う<笑>でももう話はすごい聞<笑>聞いちゃって言いたんだみたいなこの動画に関しては。<笑>こういう傷がね切りっぱして残してあるじゃないですか。はいはいううはい、こういうのを最初荒っぽくねこう 小、う、ぶ、ん、切りで生きてるところまで平らな部分までちょっとこう粗っぽくまずは取っちゃうんですね。でこれを滑らかにしてあげなきゃいけないんだけども普通はこの後ナイフで麗にこになめてあげるんだけど、はいうん、例えばこういうところみたいに枝がいっぱい吹いちゃってるところを小ぶ、はいはい、切りでこう取るのはできるんだけどナイフを入れるのっていうのはなかなか。 ちょっとやりづらいいじゃないですかいです、ね、うちはちょっと機械の力を借りてこのルーターの先にちっちゃいこうあーー、ね、これあのなんだろう入れ歯を作る時になるこれで内部代わりに普天ルーターじゃなくて普通にホームセンターで売ってるホビールーターでもいいのでこれをやることによって数字はつかかる、うんです ももあるけどここここはは年枯れてるじゃなないいですかかここからは拭かないこの新しくなったこの脇の形成層から多少拭くこともあるけども、うん、ただナイフで削ってもこのルーターでねうちはルーターでちょっとこうやった後にもっと滑らかにするためにちょっとペーパーでねささくれとかきれいに取、ね、こういうこう取ってあげるんだけどこれあのなぜナイフできれいに面取りしたり。 ペッパーかけてこう面取りしたりするかっていうと傷がこう肉が湧いて傷がどんどん傷口をこう巻くように走っていくじゃないですか、はい、その時に凸凹してるとそれを一個一個障害をこう乗り越えていかなきゃいけないから走りが悪くなるんですよ、うんうん、なんでささくれだとか枯れた時にただ小ぶきでギュッと切るとちょっとザクザクっとしてるのをきれいにしてあげるのはそのスーッと早く巻くようにその障害をなくすためにであと仕上がりがやっぱり綺麗に。うん なるようにまあこういうふうにやってあげた後にカ普通にパットパスタでそんな枯れた部分を削ってんぐらいのそうあのまあ要はね何回も言うけどデブスデブソっていうけどこう平らなところから少しこう、はいはい、飛び出て削ってあるから、はいはい、それを元の平らなところに戻すみたいな戻して段差をなくすっていう感じでやっぱりデブソにしてあるとその出っ張った部分が 枯れてて一段下がって肉がっ肉巻き始まるんですよ、うんうんうん、そうすると枯れた部分を一回肉がね乗り越えてからじゃないと横に走っていかないじゃないですか、ねはいはい、乗り越えるのっう障害がすごく時間がかかったり、うんうん、出来上がってもそれこそ本当のデベー層になっちゃうんで、うんうん、何にもしないで肉巻いちゃうとこういうふうになっちゃうんですよ。少し一段高く盛り上がって これ切りっっぱなしでデベそのまんま巻いちゃったとこころねこういうところはその切りっぱなしのまんまなんでまあこういうところは本当にこう段差をね一旦枯れたところだからこぶ切りとかでやっても生木を削るみたいに一回つるんと削れないんですよ、うん。まあでもそういうところをまあルーターやったりこうペーパーでなめちゃったりしてやりやすいところはねめんどくさければナイフでちょっとやっとっていいんだけど う, ん、うちの場合。 ここの出っっっっ張りりりがあんまりこう目立ってて悪いいいなと思ったら取り直しちゃってもいいですよねでここに枝があってどうしても削る時にさっきは残すって言ったけどもし邪魔だったらこの出っ張りの部分上の方から出ちゃったのは取っちゃって綺麗にこう削って、うんうん、残せるもんならねさっき言ったようになるべく枝はちょっと少し多めに残しといて。 力分散させた方がいいと思うんだけどもまあ、これでもいずれボディ自体も少しずつ太っていくじゃないですか年取った木と違ってこの若いうちの木の時は多少この程度に段差をなくしといてあげれば幹が太っていくにつれて多少の出っ張りはこう滑らかになってっちゃうんだけどね今の時期あるんですかそうこの冬の時期、えー、この春目が吹くまでの見やすい時期、はい でもうちょっとして目がもっと膨らんでくるとこう作業してて手が当たったりなんかした時にやっぱり目がポロポロ取れやすくなったりするので2月3月上旬ぐらいのまだ目硬い動き膨らみ出す前の方がやりやすいですかね。なるほどで、まあ、こういうちっちゃいところとかこういうところとかもね、うん、あと こ, ういうこういうのがあるじゃないですか、はい、これを全部こういうふうに処理してあげてまあ何回も言うけどこの処理が やりづらいと思ったら春やっちゃってもいいんだけどこういう芽が吹かなくなる可能性が高い、うん、こういう芽を吹かせたいがために残すんだけど1年経ってからやると多少最初にやるよりはちょっとやりづらいうちの場合は後でそこに足んないところに枝を継ぐ確率が多くなる方がもっと面倒くさいと思ってるん で, でもこの量いっぱいあるじゃないですか、うん、これ全部やってくるの大変ですね そうだからや、やれない時も あ, る<笑> あ, な<笑>あの基本はねこういうふうにやっていくんだけどでもこれね取材で使った木だから残してあって、はい、今こういうふうにやるんですよってこういうふうにしてね残してあるから今あるんだけど<笑>はい、はい、この動画を撮った後に全部で300本ちょっと、はい。 掘ったんですけど、うんうん、まあ出来は別いろいろだけどね。もうだいたいね、5月の連休で完売。おーなんでこの仕事をやるよやりたくてもうちでできない<笑>ない<笑>そ前。買った人の責任を受けての動画ですね。そうそうそうそうアフター系ア。う<笑>一応こいま前のもちろんちょっと素材的に良くたり良かったり預かってたりこういうちょっと後追いしてるやつっていうのは、うん、こうやってやっていくんだけど。はい 基本的にはこういう手順で作っていくんですよっていう話で、うちにはこのやる材料がもうない、それの影響ですかまあもちろん、Q さん見たよって言って、地方の趣味者にしても、業者にしてもうちにほら、今、これ、特に今、コロナだし、あのなかなかか昔はね、全部みんなさんが仕入れに来たんですよ、業者とかもね。 その時に目的のものを買いに来てうちに実際に来てくれて仕入れてたから余計なものも見るじゃないですか、うん、そうするとあこれもいいこれもいいって買っていったんだけど今それが来ないんで SNS っていうか LINE かなんかでねこういう材料あるっつってこういうのあるよって写真で送ったりはするけど、うんうんうん、実際来ないから余計なもの見ないんですよ。そうすねそうするね、あることを知らない。 売れるものは偏っちゃうってうんですね、うん。心拍と か, そのばっかりで、たまたま q さんでこの動画をやった時に後からあん時動画でやってた。あの材料あるかとかは、うん、あのおかげさまでね。たくさん来ました、うん、でもその問い合わせが一番来た頃には、うん、もうなんか、はい。<笑>なるほどね。そうまあ、とりあえずもう1年。 ったところの結果報告ですに、はい、に勉強になりまました、まあまあこのとどういうふうになっていくかはもうあとは年数がうんとかかることなの で, <笑>そうです、ね<笑>ええ、長く楽しめるっていう ね, そうですねこてつもりたった1年でもねまあ変なですこのキューさんの動画が何本も作れるぐらい家庭、はいはい、ってあるので、はい、盆栽一年中いろんなことやって楽しもうと思えば、うん、あの何種類か持っていれば楽しめるので、はい、飽きずにやれると思います。そうですね、はい、次回予告は 次回は秋に二度掛けをした取り木の結果を、はい、あのまあ実際に外して鉢に植えてその結果を、うん、見ていきたいと思います。シシガシラですね、はい。はい。というわけでありがとうございました、はい、はい。どうも。ありがとうございました<笑><笑><笑><笑>